紅白歌合戦、ミシャ、i 紅組鳥を見事に務める、真っ赤なドレス姿で、希望の歌を熱唱。大晦日恒例の NHK、第73回紅白歌合戦、57.20 が31日、NHK ホールで行われ、ミーシャ44、が鳥を見事に務め、希望の歌を披露した。巨大なだるまをバックに、真っ赤なドレス姿で登場。 あと少しで迎える2023年がうさぎ年であることからパフォーマーと共にうさぎの耳をモチーフにした大きな飾りを頭につけて美声を届けた73回目を迎える今年の紅白は改修工事を終えた NHK ホールで2年ぶりに開催同所でのあり観客での開催は3年ぶりとなる鳥はミーシャ大鳥は福山雅治が それぞれ務める。ゲスト審査員は、嵐、松本潤プロフィギュアスケーター羽生結弦さん、プロ野球ヤクルト村上宗隆内野手、サッカー日本代表森康一監督、女優芦田恵奈、黒柳徹子、福原遥か、歌舞伎俳優坂東矢十郎、アーティスト西村孝道、新国立劇場舞踊芸術監督の吉田都が務める。テーマは、ラブピース。 みんなでシェア。コメント。MISIA の大ファンとして一言、歌で人を幸せにすることはできても、歌で戦争をなくすことはできません。どうか、変な政治団体や活動家にだけはなりませんように、その時は、きっぱりファンクラブだったりします。ただただ感動しながら聞いてました。歌詞にあるような未来が、近い将来実現したら嬉しいですね。ありがとうございました。 ミーシャの中に矢野明子さんがいた。原曲は裏声もあるのに裏声を使わずにどれだけ広い音域を持っている。魂の声量で美しい日本語を歌ってもらえた。思わず目が潤んだ。すごい歌手が日本におるもんだ。素晴らしかった。あの歌手はまさにウクライナそのものを、ウクライナに平和を、そして世界に平和を。こんなフライングってありなの。ミーシャさん。 まだ歌い終わってないよ。これで福山雅治さん、これから歌うのに見事な大鳥でしたなんて記事にしたな。ある意味すごいよ。素敵なプリーツのドレスは豆黒ゴーかな。歌声もとても素敵で感動しました。北島三郎枠はミーシャが抑えたと思う。オリンピックで国家独唱しているくらいだし、しばらく続くね。ミーシャはどんな歌でも壮大にしてしまうパワーがありますね。